今日はなんだっけ、カラッパーを紹介します。カラッパー。カラッパー。カラッパー。カラッパーは、カニ。カニさん。すごいよね、カラッパー。カラッパー、なんかラッパー。カラッパー、こちら。カラッパー。埋まってます、半分。あでも。この人出てるやん。この人は。 トラフカラッパ。トラフカラッパ。トの模様。そうですね。あ の, あの爪のとこ見てもらうと。トラ柄みたいな。どこからシマシしよいしょ、ね。はい。ええー、感じやんか、ちゃんと分かってはるわ。全身見せやな。ちょっとっこういのが載<笑>、うん、ってるの。これな。メガネカラッパはメガネかけてんやろ。そうです。目の周りに。これどこやったっけ？ほら。あるので目、ね。 メガネカラッパですが、まあ、個人的には眉毛カはッパかなっていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはメガネカラッパはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいパいな？いはいはいはいはいは何だったド<笑>はいはい<笑>はいではいはいはいはい 埋 ま, 埋まってる人は、埋まってる人は丸袖からっぱのドット柄ですか。かそんなオシャンティーな。オシャンティなノッもあるのな。ドットがあるのとないのとマルソデカラッパ。で、これすごいよね。なんかあの手がピッチリなんていうの、カチッ と, チッと収まるの。わかるかな？わかる？これ。この向きでさ、<笑>この向きでさ、こうこうこうわかるこあ。 こういうことこういうことがこうなんていうのぴっちりフィットするのなんかこの子ちょっと今手ふわってなってるけどピチッってなるよな、うんうんうん、おもちゃみたいなはいで今日は餌をあげてくれるらしいよいしょ餌何食べるの 今日はあさりです食べよいしょ。 ちなみにあのこのラッパって右の爪だけちょっと左と違うと思うんですけど、うん、右の爪の付け根のあたりにこうキュッとこうなんか出てるのがあるじゃないですかピッチみたいなこうい う, うあの部分を使って巻貝とかの蓋、はいはをいはい、はい、こうなんか開けるみたいな蓋とかあの貝があってなって、ね、右, 右の爪のあこのあこのあああああああああ このこのこ こ, こ, ここ、これかああはいはいはいなこれ違うこれこれかこれこれな<笑>、えー、カメラで見とったらそこそここはいああ左はないんですけど右だけ あ, あ本当だねのに左はなんかギザギザギザギザーってなってるだけなこれを巻き貝を割るの使うのへーえー、<笑>見たことないですねちなみに他のカラッパもちゃんとあるね<笑>めっちゃ食べてる。 皆さんご飯はるわ。そこの皆さんご飯はどうですか。そこの辺は眼鏡。眼さんは。すごい。匂いがしてくる。眼鏡。あの目も収納されるんだよね。ああ、本当だ。酔ってた。<笑>違った。今日いらないんです。あの脱皮前になると食べなくなる。えー あ寄ってきた。っ、っっっってててててきた寄ってきたたたた、ってきた、たもも う, もうも全部完食るう食しししべちゃんんだもん丸っとああ、あ あ, あ, あ、自己主張は激いいな、はい、たたた<笑><笑>てたなは なんかブクブクなってるよ。ブクブクブクブクおもちゃみたいやな。そうなんですよ。おもちゃみたいな。マルソデさん。丸ルソさんも出てくるのちょっと時間が最近はいはいあそんなことない。い最近早い子時も。あなんかヒロヒロあ来た来た来た来た来た来た。 ちょっっとと出てきててきししい、はいはいはいはい、手ででほほ ら, ほら、ま、るっとしてる丸袖柄からあって丸袖からっぱ一番みんなんかガチャガチャでそ の, のまま出てきそう。<笑>なあほら、この ちゃんとさ手のカーブと甲羅のカーブは一緒なんでね。ーあー、はいはい。シューってな。シ ュ, シ, ュ<笑>シューが見えづらく静かやけど、やかましいな。あなにこれ、傘履いてんのいらんかったやつ履くのや<笑>すごいな。ないい味してんな。本来、ずっと、も基本、 丸袖みたいに潜ってるけどこいつだけち<笑>なんか出てきた。あ汚して食べてきた。ちゃんとお口を掃除してな。このほらパチッとしてるよっていうのをさ説明しててさ今。あ<笑><おは>、わ<笑>かった。じゃあね。じゃあね。<笑>ありがとうカラッパさん。可愛 い, いわ。まんまるスペスではい。